右往左往しかでできないようですねどうも、政治いろいろの学部です。はっきり言って、日本の岸田首相も相当だらしないので、お隣の国のことを言えたぎりではないとは思うのですが、まあ、文大統領に比べれば、岸田首相は、 はははるるかかにマシとは言えののででないししょうか中央日報の記事を一部引用します新北方政策などを理由にアメリカ主導の対ロシア制裁に参加することは困難としていたムン・ジェイン政府が反日でロシアが全面戦争を敢行した場合韓国も制裁に参加せざるを得ないと立場を変えた。 ただし、明確に制裁をするというよりは、避けられないことを強調することに棒点を打った。韓国外交部は24日午前11時22分、出入記者団に携帯メールを送り、国際社会の度重なる警告にもかかわらず、ロシアが何らかの形で全面戦争を敢行した場合、韓国政府としても 輸出統制など制裁に賛同せざるを得ないことは明確にすると立場を表明した。予告になかった工事だった。わ、ま、ずか半日前の22日、外交部当局者はフランス・パリの駐在特派員と会い、韓国政府が代理独自制裁を加える可能性を問うと、ロシアが新北方政策の 白新国家のため、現実的に難しいと思うとし、制裁に参加しても経済的被害を最小化しなければならないが、容易ではないと述べた。事実上、制裁に参加できないという立場だった。このような立場の変更は結局、アメリカの強い要求のためとみられる。ホワイトハウス交換は22日、 制裁について。我々は欧州連合、イギリス、カナダ、日本、オーストラリアなど同盟国及びパートナーと協議し、一日足らずで最初の制裁を発表したと説明した。外信はシンガポールと台湾も制裁に参加すると報じた。アメリカの主要同盟国の韓国だけが抜けていた。 外交部当局者は現状制裁に積極的に参加できないという基本的な立場は変わらないが状況がさらに悪化して実際に進行が実施された場合国際社会の一員として制裁に賛同せざるを得ないという立場を示したものと説明した。とのことです。この後に及んで制裁をするという 主体的な行動ではなく、避けられないという受動的な理由なのです。何事も人任せ、他力本願、自分では何一つ決められないのが韓国人の特徴とはいえ、いくら何でもこれはひどすぎるのではないでしょうか。記事中から省略した部分ではありますが、韓国政府はアメリカからの賛同要求を 無視できなかったものととられると中央日報は報はじていますが同じ本記事の中にアメリカ高官の話として我々は欧州連合イギリスカナダ日本オーストラリアなど同盟国およびパートナーと協議し1日足らずで最初の制裁を発表したという談話も掲載しています。 こちらのアメリカ高換の話を信じるとすれば韓国はそもそもアメリカの対ロシア制裁戦線に誘われてすらいないとなると思いますアメリカからの制裁賛同要求があったのかはたまたそもそも誘われてすらいないのか一体どっちが正しいのかなかなか判断つきかねるところではありますが状況から見て候補者ではないかと思われます その根拠は同じ中央日報の2月22日付の記事にあります。こちらの記事を一部引用すると、文大統領は、世界各国はウクライナ問題が早期に平和的に解決するよう力を合わせ、努力しなければならないとし、韓国も国際社会の責任ある一員として、こうした努力に積極的に参加すると述べた。 さらに、事態が緊迫していて、迅速かつ積極的に具体的な対応体制を整える必要があるとし、ウクライナ居住の国民の保護と撤収に万全を期して、関連国とも緊密に協力してほしいと注文した。ムン大統領は、ウクライナ事態が長期化し、アメリカなど西側諸国がロシアに強力な制裁を加えることになれば、 我々の経済にも大きな影響を及ぼしかれないと懸念を表し、エネルギー、原材料などサプライチェーン支障、また世界金融市場の不確実性などが我々の経済全般に及ぶ可能性があるだけに、我々の経済が被害を受けることがないよう、先制的に多様な可能性への対応策を積極的に講じてほしいと指示したとあります。 この文大統領の発言は韓国国内における発言であり、国際社会に公式に発表したものではありません。が、この発言がアメリカの耳に入っている可能性は大いにあります。世界がウクライナを憂い、ロシアの明らかな国際法違反という暴挙に積極的に立ち向かおうとしているさなかに、制裁を加えれば 我々の経済にも大きな影響を及ぼしかねないなどと、自分のことだけしか心配していない発言を堂々とする首脳がいるでしょうか。仮にそう思ったとしても、このような不用意な発言は避け、あくまで国際社会の一員であることを強調するのが首脳というものなのではないでしょうか。米中の間でコウモリを決め込むだけに飽き足らず、 ロシア対西側諸国という本物の争いの中でも中立を決め込むという、いや、中立といえば聞こえはいいですが、要は決められない、右往左往するしかないという情けない態度に終始しただけというわけです。覚悟を持って、我々は傍観者だ。いずれの陣営にも組みしないと堂々と宣言するのであれば、まだしも筋が通っていると思えるのですが、 EU、イギリス、オーストラリア、カナダ、日本のみならず、台湾やシンガポールまで制裁に参加するという法に接するや、慌てて我々もと参加を言い出し、言い出しさにもかかわらず、まだロシアに睨まれるのが怖いのか、積極的に参加するわけではない。アメリカに強く要求されたから避けられないのだと強調するという、 何とも見下げ果てた根性を露呈しているわけです。政権についてから5年間、常に右往左往し続けたムン大統領ですが、このロシアのウクライナ侵攻という過去一番と言っていい緊急事態に接してもなお、右往左往を改められない、これがムン・ジェインという人物の本性だと言っても過言ではないでしょう。ムン大統領には、